お帰り遅いよせめて駅に着いたら連絡よこせよ迎えに行くっていつも言ってんじゃんこんな時間に一人で歩いて帰ってくるなんて危ないよ心配すんだろ<笑>とにかくちゃんと帰ってこれてよかった 今日のって懇親会だっけお開き10時って言ってたよなこんなに遅くなった理由は二次会何人でその中に女の子は何人いただからって遅すぎその上この時間にまだ酔ってふらついてる 飲み会中はもっと酔ってたんじゃないの飲みすぎだよいい加減にしろよごめんは分かった、うん、もう遅いし汗流してこいよ外は暑かったろさっぱりしてきたら早く行ってきな 寝るの待っててやるからうんあ待った髪の毛そのままなんだよこれお前これ誰につけられた朝お守りって言って俺がつけた印だよなんでその横に別なのがついてんの ええじゃねえよこっち来い見ろよ鏡これ見よがしに俺がつけた横にずらしてかすんてつけられてるこれ絶対俺のじゃない自分がつけたもんくらい自分でわかるしこんなつけ方もしないどういうこと誰につけさせた 知らないわけないだろうこんなのつけられて身に覚えがないとかよく言えんな誰だよ言えって言えよお前さ飲んでた時の記憶は全部あんの少し抜けてるどの辺が 途中で店の外のトイレに行ったで同じフロアの吹き抜けの噴水のベンチで一緒に抜けてたこの愚痴聞いてた相手は誰どんな愚痴だった後輩の女の子同じチームの男と付き合ってて喧嘩してまだ仲直りできてないってね その話の途中から記憶が曖昧ってこと話しててさ記憶飛んでその後、どこから覚えてる話聞いてたはずの後輩がいなくなっててその後隣は誰がいた言えよ言えない相手 どうなの答えろよ。先輩、誰前に酔ったお前を家まで送ってきたやつお前の新人教育したって言ってた男あいつも参加してたのうん。だよな、同じ部署だもんな。いても不思議じゃねえよ。けど そんな奴が飲み会抜けてたお前の隣にいつの間にか座ってた後輩の代わりに途中からお前の様子を見てたってたまたまさすがにそこは不自然だろ。俺さ、用心しろって言ったよな。あいつは気に入らない、信用できないって。狙われてるから注意しろって。今まで何度か言ってたよな。 そういう奴が同席してる飲み会で普通酔うまで飲むかよおまけにこんなもんつけられて気づかず帰ってこんなのいつでも持ち帰れるって言われてるようなもんだろうなんで警戒しなかったんだ子供じゃねえだろはあなめられたもんだよなわざわざこんなもんつけてきてさ 受けて立つってことなんかねこんなんじゃ全然引かないしなああいつってさ他人のものに燃えるやつなのふざけるにも程があるよなこんな醜いと付きあがってこんなのただのあざじゃねえか 詰まってのはさ綺麗に散らかしてなんぼだろうこんなことしかできないやつにお前は絶対渡さねえよ付け直してやるよもっと映える綺麗なやつ見えるとこにも見えないとこにも<笑>見える首だろストールでも巻いとけよ 届けばすぐに見せてやれるようにあいつだって自分がどこにつけたかくらい覚えてんだろう彼氏からの返事だって見せてやればいいんじゃない綺麗でしょって自慢しなよ<笑>俺がつけた印書き換えようなんて100億年早いし。 何回だって上書きしてやるからさ<笑>お前に似合うのは俺がつけた後だけなんだから鏡の前なら見えるよないつもどうやって俺がお前を自分のものにしてんのかどういうふうに愛されてんのかしっかり見とけよ 俺以外受け付けらんなくなるようにさ<笑>お前は俺のもんなんだよもう誰にも好きは見せんなご視聴ありがとうございました俺の声好き